この動画ではマセマティカでの式の入力と計算手順について説明しますマセマティカの起動方法についてはこの前のステップの動画を参照してくださいマセマティカのノートブックでは文字の大きさを変えることができますノートブック右下に 100% という表示が ありまますすすこの部分をククリックするとメニューが現れますこのメニューから文字の拡大率を選びノートブックに表示される文字を拡大または縮小することができます。これ以降はより見やすくするため文字を拡大して表示します。 マセマティカのノートブックに式を入力するときは、アルファベットの半角文字で入力する必要があります。画面右下の入力文字の入力モードが、アルファベットの半角文字になっていることを確認します。それでは文字を入力してみましょう。 ここでは、足し算の2プラス6を入力します。すると、ノートブック内に式が入力されます。入力した式を実際に計算するには、Shift キーを押しながら Enter キーを押します。すると、このように計算結果が表示されます。 各自で好きな式を入力して計算させてみましょう。